事務局は27日、全国中学生クロスカントリー大会2月5日、死がにドルーリー・シュエーリー、ー15鶴山中がエントリーしたことを発表。スポーツ紙のネット版が早々と報じた。ドルーリーは15日の全国都道府県大港女子駅伝の岡山3区3キロで17人抜きの回走劇を見せ、世間を仰天させた。 不感心、9分2秒をマークした腰高の完成されたフォームに専門家たちは驚き、翌日のスポーツ紙は一面などで大きく報じ、テレビのワイドショーも取り上げた。昨年の全国中学校大会1500メートルは4分23秒79で優勝。同年 U16 女子1000メートルも2分45秒84で制し、専門家からは、 早くも2028年ロスゴリンを目指せるという声も出ている。走りの才能だけでなく、父がカナダ人の美形なハーフランナーということで、これからもマスコミが追い回すに違いない。4月からは高校生。8月の高校総体や10月の U18 といった公式競技だけでなく、駅伝の競合校へ進めば12月の全国高校駅伝も注目される。 一躍有名になったため、マスコミだけでなく、大会や放課後の練習、制服姿などを盗撮するファンも出てくるはずだ。これからは嫌でも他人の視線を気にせざるを得なくなるだろう。陸上嫌いにならなければいいが。